皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年1月9日、リポちゃんのお礼参りがやってきました。毎回楽しみにしている皆さんの回答ですが、やはり餅とおせち料理が多いですね。今回の優勝は、悩みましたが、やはりナスビナーラで決定です。卵焼きもかなりいい線いってました。そして、福引券50個、本当にありがとうございます。 フェスタ・インフェルノ・フィーバーが始まっています。昨日のレグナード戦で、龍の方向をパフパフで止めていた、ミってる遊び人がいました。私もああいうプレイをしたいなと決意したので、今日のメーガイマ・レギルラッツたちに遊び人で乗り込みました。足を引っ張るかなと思ったのですが、やはり思っていた以上に遊び人という職業自体が強いです。不確定要素は多いですが、ハマれば最強のジャマーです。